皆さん、こんにちは、えー。今回はですね、第一章、身体能力開花、えー、ステップ2、えー、疲労や肩こり腰痛の解消を解説していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずはじめにですね、ステップ2のゴールから確認していきます、はいえー。疲労や不調を自分で解消する体操法の習得になっております。はいでえー、どんな体操を、ね、習得していくかというと、海、え、洋、ー、体操をじっくり伸ばし、えー、5セット。 それから、会話体操をふわふわ緩めるを4つということになっております。これらのね、体操を覚えていただくことで、自然とね、疲労や不調が解消されるということになっております。メス期間は2から4週間になっております。で、まあ、目次なんですけれども、流れとしてはですね、疲労の原因を学んでいただいて、じゃあ、どういうふうに、ね、疲労解消していけばいいかということも、 学んでいただく2の10番に「まあ、肯定反応とは?」ということであるんですけども、まあ、体操をねそうやってしていただく上で、まあ、どんな体の反応がね起こっていくかっていうことも事前にねしておくことで、まあ、心配せずにですね、まあ、体操を実践していただけるんじゃないかというふうに思います。 ではですね、疲労蓄積の悪循環に入っていきたいと思います。はい。まあ、疲労がね、どういうふうに、えー、溜まって体をまあ悪化させるかということを、まあ、ざっとね、見ていきたいと思います。はい。えー、一つ目ですね、疲労の原因は、えー、身体活動から生まれる活性酸性老廃物っていうことですね。はい。えー、酸素を吸えば、酸化炭素が出るし、えー、筋肉ね、動かせば、えー、乳酸とか、疲労性の物質がまあ出てきます。はい。えー、あともですね、 使うと、その疲労性の物質も出てくるということで言われています。で、その疲労性物質がですね、脳や自律神経、血管内臓、細胞を傷つけて、身体機能を低下させてしまいますと、はい。で、そういうふうな身体能力がね、下がっていくと、血液とかね、リンパの流れが悪くなって代謝が低下してしまうということですね。はい そうやってですね、えー、代謝が落ちると、まあ疲労性物質が、まあどんどん蓄積していくっていうことなんですよね。はい。で、実際に、あの、筋肉がね、えー、固く縮んだり、えー、脳、血管、内臓っていうのが、まあ腫れて固まっていきます。はい。で、そばの生活の中で、えー、右利きの人、左利きの人、まあそういう違いもあるでしょうし、えー、仕事の関係で、えぇ、ー、ご前かがみになりやすいとか、えー、そういったですね、かたった体の使い方をすることっていうことは、 多いと思います。で、そうやって、あの、使うところと使わないところで、えーまあ、筋肉の、えー、使うね、えー、この量が違うわけで、その使うところは、えー、より疲労が溜まって、筋肉が硬縮して、で、使わないところはそのままでっていうことで、まあ、体が歪んでしまうっていうことですね。はいまあ、例えば、こういうふうな、まあ、骨があるとして、で両側に筋肉が、まあ、あるとします。 で、片方ばっかり使おうと、えー、片方の筋肉がこうやって縮んで、反対がこうやって引き伸ばされて、えー、歪んでいくということですよね。はい、で、まあ、その歪み自体がですね、えー、全体のね、疲労蓄積を助長させて、えー、限度を超えると病気とかね、障害になってしまうということになってしまいます。でポイントなんですけども、えー、筋肉がですね、硬く縮む。 それから、えー、脳とか、ねえー、内臓が腫れて固まる、えー、ここをですねしっかり押さえてほしいなというのも思いますで。ただ単に疲労、まあ、が、えー、蓄積するから、まあ、取りましょうということなんですけれども、硬、えー、く縮むことに対して、えー、柔らかくする、それから伸ばすようなアプローチ、ね、腫れて固まった、えー、ものに対して柔らかくするようなアプローチ、まあ、こういったですね具体的なその体操法をしっかりと、ね、やっていくことが、まあ えー、疲労解消する、まあ、肝心なところだということを認識してほしいなというふうに思います。で、もちろんですね、こういう、あの、疲労っていうのは、まあ、皆さんがね、一生懸命生きてるからこその、まあ、疲労、歪みということなんで、この疲労が解消すること自体は、えー、決して悪いことではなくて、えー、しっかりね、対処していきましょうということが大事だということですね。はい。えー、もっともっとね、動けるようになって、日々のね、活動を、 え、流出させてほしいなということで、え、体操の方はね、え、やっていただきたいとい う, うに思います。次にですね、え、そういった疲労の悪循環を断ち切って、ね、医療解消の好循環を作り上げていきましょうという話をしていきます。はい。で、疲労がですね、まあ部分的に、え、蓄積するのであるのであれば、全身をね、上手に使って、え、疲れにくくしていきましょうというのが、まず最初にあります。で、 当然ですね、疲労っていうのは、あのー、発生するのは仕方ないので、えー、その都度、えー、対処していくようにしていきましょうというのも、えー、大事なことかと思います。で、肩こっちんだ筋肉に対して、えー、柔らかく伸ばすというアプローチ。それから、硬、えー、く、まあ、腫れた脳、神経、内臓に対して緩めるようなアプローチ、ね、していきましょうということですね。で、まあ、そうやってですね、アプローチして、拘、え、縮、ー、をど ん, どんどんどん解放していって、 歪みもね、えー、是正していきましょうということですね。はい。でそうやってですね、疲れを取って歪みをね、えー、是正していけばですね、えー、自然とですね、えー、生命機能も最大化されますし、えー、パフォーマンスもね、ど ん, どんどんどんどん良くなっていくということですね。はい。で、えー、本当にですね、取れていくとですね、あのー、今までのね、人生の中で、えー、感じたことのない、まあ、開放感というのも味わえるので、えー、ぜひね、楽しみにやってほしいなということですね。 えー、もうとにかく、疲労を除去して、えー、縮を解放させる好循環。ね。えー、これをですね、どんどんどんどん作っていきたい、いいな、というふうに思います。で、えー、具体的にね、どういう体操をしているかということになりますけども、えー、解放体操、関節ほぐし、えー、じっくり伸ばし、ふわふわ緩めるの、えー、サンルになっておりますね。はい。まあ、関節ほぐしで、えー、まあ、全身をね、上手に使っていきましょうということをやってきました。 で、その上で、えー、じっくり伸ばしで、えー、筋肉を、えー、しっかり伸ばしてやる。ね。それから、ふわふわ緩めるで、えー、筋肉をやらかくしたり、えー、脳とかね、内臓をやらかくする。まあ、そういったことをやっていくってことですね。はい、でそうやって、いろんなその、広めに対してアプローチすると、肯、え、定、ー、反応として、えー、体がね、疲労を退出させるような働きをするので、えー、まあ、こういった流れで、えー、しっかりとね、 えー、疲労をとっていきますっていうことですね。はい。やっぱりこのオグス、ほぐす、伸ばす、緩める、この3つのね、えー、アプローチをもう、えー、徹底的にね、えー、やることで、えー、疲労というのは、まあ、解消ができるということですね。はい、でね、会話と時空伸ばしと、ふわふわ、ルーメルの、えー、リストになっております。はいえー、この、えー、リストを、ね、参考にしながら覚えていただきたいということですね。はい えー、どれもですね、あのー、基本的な動きで、えー、とても簡単な動きになっております。だけどですね、えー、やればやるほどですね、その体がですね、動けるようになっていくっていうことで、その感覚とかですね、えー、その気づきっていうのがどんどんどん深まっていきますので、あのー、とてもね、基本的な簡単な内容なんだけども、奥が深い、えー、体操になってますので、ぜひね、繰り返し繰り返し、えー、習慣にして身につけていただきたいとい う, うに思います。 で, では、開放体操じっくり伸ばしに移っていきたいと思います、はい。開放体操じっくり伸ばしというのは、縮んだ筋肉をじっくり伸ばす体操になっています。で、写真にある通りですね、いろんなポーズを取りながら、えー 呼, 吸ね、呼吸をしっかりして伸び感を味わうような、まあ、気持ちいい体操になっております。で、いろんなポーズをするんですけども、反対の、ね、ポーズを取って、歪みを取っていくような えー、手法をね、まあ、組み立てております。それからですね、連動性というですね、あのー、上手な体の使い方も、えー、同時に見つくことができます。で連動性とはどういうことかっていうと、えー、まあ、各部位をつなげて動かすということですね。はい。例えばですね、手足だけですね、この手足だけ動かすっていう動き、えー、があるんですけども、えー、これだとですね、えー、バタバタ。 えー、自覚な動きになってですね、まあ運動が下手だっていうことなんですよね。まあ例えばですね、えー、走るのが苦手な、えー、人、まあ子供とかいらっしゃると思うんですけども、そういうふうな人を見てるとですね、どうもですね、バタバタしてぎこちな動きをしてると思うんですよね。はい。それに対してですね、まあ走り方が速い、まあ、えー、トレーニングをするっていうのはもちろんあるんですけども、基本的にですね、なんかこう動きが上手いなっていう方はですね、 全身がですね、スムーズに動いてるんですよね。うん、で、それは何でかっていうと、えー、この体ですね、中心部分と手足がですね、えー、まあ、連動的にね、えー、邪魔してないってことですね。はい、スムーズに動いてる。全身がスムーズに動いてるってことなんですよね。はい、で、そういうのって、えーまあ、運動が苦手な方でもですね、えー、こういったその感覚ですね、身につけていくと、 えーまあ、習得できるということなんですよね、はいえー。滑らかな動かし方というのも、えーまあ、習得できるということなんですよね、はい。で、ひ、えーまあ、一言で、えー、軸伸ばしっていうのが何なのかっていうと、えー、身体能力や連動性の開発、ねえー、筋肉の柔軟性や歪みの改善ということで、すごくです、ねあのー、お得な、えー、体操になってますので、まあ、楽しみにやっていただきたいということですね。 では次ですね、えー、体幹、肩周り、腰回りにアポールする理由に移っていきたいと思います。まあ、よくですね、あの首や肩が痛いから、まあ、この辺をね、えー、伸ばしていきましょう。つぼ押ししていきましょうとかね。えー、膝が痛いから膝周りにスイッチしましょうとか、まああの。その痛みに対して、その部分に対して何かしましょうという、まあ、そういうアプローチの仕方って、まあ、よくあると思います。 当然痛みがあるわけですから、その部分をアプローチするっていうのは当然なんですけども、えー、そこにですね、気を取られてですね、えー、そのもっとですね、大事なところを見過ごす、えー、そういうことって結構あるんですよね。はい。で、体ってその骨は200個あるし、骨格筋も400個あるし、えー、多様なね、その相関物質もあるので、何かですね、その一つのことに対処しようとしても、まあ、日中もサーチもいかないということはよくあります。で、 私もですね、まあ、体が硬かって、えー、いろいろね、腰痛とか変えてたんですけども、いや、どういうふうにね、アプローチすれば、えー、その問題を一気に解消できるかなというふうに考えたときに、やっぱりですね、この体の、ね、中心部分にアプローチするのが一番ね、えー、早いなということに気がつきました。で、えーまあ、体 の, その中心部分っていうのは当然首とか背骨とかね、 胸とか腰とかお腹か骨盤、脊椎、髄、神経、血管リンパ、内臓系。まあ、いろんなでね、その重要部分なものが詰まってるわけですね。はい。ここをですね、動けるようにしていくと、えー、手足も動けるようになるし、この肩周り、腰回りといった、その、疲、え、労、ー、がたまらしい部分もアプローチできるし、すごくですね、あのー、まずアプローチするには、すごいうってつけの場所なんですよね。はい。で、 特にその肩周り、腰回りっていうのはその、えー、頭を支える部分が、えー、この肩周りであるし、体の重さを支えるのが、この腰回り、骨盤周りなので、特にこの辺がですね、えー、その膝の痛みの原因だったり、肘の痛み、手の痛みの原因だったりしてるので、えー、ここもね、物ができるっていう場所になっております。はい。体のですね、身体機能をバーッととにかくですね、 一気にこう、片付けていくとですね、えー、あらかた取れていくんですよね。うん、問題がね。で、そうやって問題をダートと取った上で、ピンポイントでね、アプローチしていくと、すごくですね、あのー、なんていうかですね、迷わずにですね、ダーっと上がっていくような、まあ、そういったアプローチすることができます、はい。で、やっぱりですね、この大変化の動き自体はですね、教わる機会ってないんですよね。うん、どうしてもこの、 手先とか足先とかに、えー、まあ、目を奪われるというかね、えー、そういう風になるので、やっぱりここがね、大事だというふうに思います。ではですね、えー、解放体操軸っの場所のやり方に移っていきたいと思います。はい、えー。まず呼吸ですね。はい。えー、呼吸のやり方を確認していきたいと思います。はい。とっても大事ですね。はい。で、えー、ポイントはですね、息をまず吐くということですね。はい。 まず、えー、口をすぼめて、細くゆっくりと10秒で息を吐いていきます。はい。で、まずですね、息を吐くんですよね。えー、深呼吸しましょうって言われたときに、まず息を吸ってとかってよく言うんですけども、それ違うんですよね。うん。こう中にあるものをまず出さないとですね、吸えないわけですよ。ね。えー、何しゃりと一緒です。はい。えー、何か物を買うときは、まずですね、何かいらないものをちゃんと捨てて、ね、手を制してから、えー 本当に必要なものを買う。ね。そういった流れっていうのが、まあ、買い物上手っていうことなんですけども、とにかくまず息をえ空になって、しっかり吸って、で、また吐いて吸う。ね。えー、ということが大事ですね。はい。で、えー、長く、え、準備をかけて息を吐くんですけども、えー、息を吐くのと吸うので、えー、まあ、その神経の使い方が違うってことなんですよね。 息を吐いていくときは、えー、自律神経の副、まあ、交換神経、えー、リラックス神経ね、えー、そういったものが働いて、息を吸うときは、えー、交換神経つって、まあ、興奮したいですね、物事にこうなんか対処するような神経が働きます。はい、で、えー、じっくりね、筋肉を伸ばしたいので、リラックスさせることが必要なんですよね、うんで。そのために長く息を吐いて、 交感神経を有利にさせて、で短く吸って、交感神経はですね、えー、働かずにできるだけこう働きを抑えて、えー、長くまた吐いていく、まあ、そういったことを、まあ、繰り返して、えー、筋肉を伸ばしていくということですね。はいでえー、基本的には、ですね、えー、その長く息を吐いて吸うというのも、まあ、3回呼吸しながら、えー、筋肉を伸ばしていきます。 で、えー、実際にね、あの、呼吸をしていくってことは、あの、実践動画で一緒にやっていきますので、えー、ここでは、まあ、こういうやり方があるんだなってことを、えー、認識していただければというふうに思います。次ですね、解放体操をじっくり伸ばし、えー、具体的にね、体操に移っていきます。はい。まず一つ目、体化の前後という動きをやっていきます。はい、これはですね、えー、骨盤、腰、胸、首を前後に連動させて伸び縮みさせる動きになっています。 まあ、写真にある通りですね、この体の中心部分もぐーっと反らせる動き、それから丸める動き。はい、これをセットにしてやっていくということですね。はい。で、反らせた状態で3回呼吸して、丸めた状態で3回呼吸して、もう1回ですね、このやりにくい方をもう一度やっていく、ね、えー、っていうことになってます。はい。で、こうやってやりにくい方をもう一度やることで、まあ、歪みも受精されるということですよね。 で、ポイントはですね、あの、骨盤部分、胸部分、首部分をしっかりですね、えー、3箇所意識していただきたいということですね。はい。で、その3箇所ね、動かすっていうことは、この骨盤部分、まあ、骨盤とね、えー、腰って一緒に動くので、まあ、骨盤を意識してくださいって言ってるんですけども、ここと、それから胸の部分ね。はい。それから首の部分ね。はい。この3箇所をぐーっと反らせたり、 丸めたりしてい、えー、きます、はい。この3個所を意識することで、この背骨全体もそうですし、えー、骨盤周り、お腹周り、それから肋骨周りね胸、胸の肺の部分、それから首の周り、全てはですね、しっかりと動かすことができるんですよね。はい。やっぱりくまなくですね、全部動かしていただきたいということですね、はいで。慣れてくればですね、その背骨全体だけじゃなくて、その一個一個のね、その このつむきの部分ね。つむきの部分が一個一個グリグリグリグリグリって動いているような意識ができてくると非常にいいかなというふに思います。でですね、この体幹の前後の動きがまあ、どういったメリットがあるってことなんですけども、えー、次のページに、えー、解説しております。はい、まず運動面ですね、えー。背骨の一体の柔軟性、しなやかさ、足の動きということになってますね。うん このです、ねえー、背骨一体の柔軟性っていうのは、あの一個一個の、ね、骨を動かしましょうということなんで、まあ、感覚的に、ね、よくわかると思いますで。しなやかさなんですけども、その体幹部分の動きが、えー、まず動けてないと、えー、いけないということなんですよね、えー。その柔軟性があるっていうのと、えー、筋肉がしっかり、えー、使えている、筋肉がある程度あるということで、まあ、しなやかさっていうその、えー、ペースが生まれるんですけども、 まあ、その元になるっていうことですよね。はいで。それからですね、足腰の動きが良くなるっていうことがあります。はいえー、足腰の動きがね、えー、良くなるってどういうことかというと、えー、この骨盤を取らせたり丸める動きが、足の動きね、足のこの辺見ていただきたいんですけども、えー、それと連動してるっていうことなんですよね。はいえー、足腰、足だけをこうピッピッピ、ペコピコするということではなくて、 骨盤を反らせたら、足が反って、骨盤を丸めたら、足が、えー、指がね、こっちに回ってくると思うんですよね。はい。この骨盤の動きが、足の指、足全体の動きに連動してるってことですよね。はい。で、この動きを、ね、骨盤の動きをしっかりとつけることで、 足腰がスムーズに動くようになるってことですね。これが足全体を使うっていうことの一つのヒントになってますね。次にですね、健康面にどういったメリットがあるかっていうと、背中疲労、肩こり腰痛、骨盤内血流、全息便秘、消化不良、内臓下水、肥満やすすぎということになってます。はい、もう背中がこう疲労してるってかなり疲れが溜まってるんですけども、 えーまあ、こういった動きをすることで、えー、背中の動きを、まあ、良くするということは分かるかと思います。はい、で、えー、それにつられて、まあ、カ肩こり腰痛がある、えー、場合は、えー、そういうのに、えー、対処することができるということですね、はい。それから骨盤をよく動かすので、骨盤内の血流が良くなります、はい。それから肺のね、動きも、えー、良くしているので、電速にも良いということですね、はい。それから便秘消化不良、内臓化水ということで、えー、特にですね、この 骨盤を起こして胸をこう反っていくんですけども、えー、このお腹のね、この力、から、膨らませる力そういった、そういったことをですね、つけていくわけですよね。はい。で、えー、お腹をこうぐーっと、えー、おへそを突き出してお腹を膨らませる動き、えー、やっていくことで、内臓の位置が整ったり、えー、して、まあ、会社ね、身体機能があの整えられるっていうことですよね。はい それからですね、美容面で言うと、姿勢、猫背、それ越し、バスタープスムーズなあり方っていうことで、当然ですね、こういう前後の動きをするので、直接ね、姿勢に関係するっていうことですよね。それから精神面ですね、悪霊い表情、落ち着き、イライラっていうことで、しっりとですね、こう、胸を照り上げるんですけども、やっぱり胸がね、こう、切り込のじゃなくて、開いていくんですよね。そうするとですね、顔も赤がって、え、ー 気分も明るくなるわけですよね。うん、で、逆にですね、えー、普段からこう、反りすぎてる人ね、うん、顎がこう上がってるような人は、逆にですね、しっかりと、えー、顎がいいポジションになってですね、あの、落ち着きが出てくるんですよね。うんまあ、そういったことで、あのー、精神のバランスも取れていくっていうことですね。うん、それから、えー、軸伸ばしの二つ目ですね、えー、体幹の左右の動きをやっていきます。はい 脇腹や脇の下、首横を連動させて伸び縮みさせるということですね。はい、写真にある通りですね、えー、体を横向きにえ、まえー、伸び縮みさせるということですね。はい、でこれも体幹の前後と同じようにですね、えー、骨盤と胸と首、えー、この3箇所をしっかりと意識して、えー、体幹全体をです、ね、伸ばしていただきたいということですね。 で、えー、骨格図で見ていきますと、えー、骨盤、ね、それから胸、ね、耳の部分をぐーっとね、筋の字を描くような、顔を描くような形で伸び縮みさせていきます。それからですね、骨盤と、えー、肋骨の間、それから肋骨と肋骨の間ね、えー、この間がですね、ぎゅーっと伸びるような感じで、えー、意識してほしいなというふうに思います。はい、で、この、 肋骨部分が動くっていうことはですね、その肋骨の上に乗っかってる、まあ、肩甲骨とかね、えー、それからこの鎖骨とか、その辺の動きもですね、非常に良くなっていくわけですよね。こ、うん、の腕はですね、あのー、この体の部分とね、いろんな筋肉でこう繋がってるわけですよね。その部分をですね、あのー、解放していくっていうことで、 えー、腕の動きもね、よくなるっていうことですね。はい。胸と手の部分を連動させて伸ばしていくっていうことですね。はいまあ、運動面の、えー、メリットで見ていくと、えー、背骨の一体の柔軟性、えー、肩や腕の動きの、えー、微小性、重心安定、重心移動っていうことになってますね。はい。で、えー、一つ目はですね、さっき説明した、あの、胸とね、えー、腕が連動して動くので、えー、腕がね、楽に、 早く動けるようになりますってことですね。はいえー、ここがね、硬い人っていうのはその腕の動きに邪魔してるわけですよね。うん、それが解消されるっていうことですね。はい、それから、えー、首とかね、肩周りの緊張が、えー、抜けていきます、はい。で、こういうふうにですね、力が入ってると、どうしても重心自体がこう、まあ、上がってくような感覚になるので、それを楽にして重心を下げる、ね、落ち着くっていうことですよね、はい。それからですね、この、 骨盤はですね、まあ、左右に動かしていくんですけども、この体の、えー、足のね、えー、体重のかかり具合っていうのも骨盤でですね、微調整することができるようになって、すごくですね、重心も安定していきます。はい、足運びはね、良くなるっていうことですね。それから健康面ですね。はいえー、頭痛、肩こり、寝違え、それから耳鳴り、肩こり、肩の異常、呼吸、食欲異常、内臓器の えー、腸の物、便秘、えり、ー、そううに、えー、まあ、効果的だということですね。はい。まあ、あの、首、肩、えー、胸周り、ね、腕周りが動くので、その周辺の氷が解消されるというのももちろんあります。はい。で、肋骨骨ですね、こう動くようになるとですね、これまたその呼吸もしやすくなるので、えー、まあ、そういう呼吸環境にもいいということですね。はい。それからですね、えー、こう。 左右にねじれがある人っていうのは、例えば、えー、左側にねじれてる人っていうのは、その、心臓とかね、胃 を, 胃を圧迫しちゃうので、その働きを、えー、解消させていくっていうことでもありますし、えー、今日はですね、こうやって、あのー、圧迫するのも取るので、まあ、働きが良くなるっていうことですね。それから、美容面では、えーまあ、脇腹がスッキリするっていうこともあります。 それから精神面っていうことで、まあ、落ち着きということで、この辺がやっぱり、あの、痛みとか怒りがあると、どうしてもですね、頭とかその辺の、えー、イライラにまあ関与してくるので、それが好きリ取れるということですね。はい、それから三つ目ですね、体幹をねじる動きにやっていきたいと思います、はいえー。骨盤、胸、首を連動させてねじっていきます。はいえー、写真にある通り、えー、体をね、まあ、ねじるわけですけども、ポイントはですね、 えー、この腰はねじることができなくて、えー、骨盤はちょっと少しだけ。で、胸と首を大きくねじることができるっていうことですね。はい。で、まあ、これどういうことかっていうと、えー、骨盤部分がねじるっていうのは、その股関節部分が、えーまあ、動く、ねじれる動きがあるので、骨盤がねじれるってことなんですね。で、腰の部分はねじれないということなんですけれども、 ここの腰っていうのはすごくこう、反りが強いんですよね。で、反りが強いことに対して、ねじる動きっていうのは、えー、ほぼできない状態になってますね。で、若干、監獄らしいんですけども、まあ、あんまりここを意識するってことじゃなくて、えー、ここの胸とね、首部分っていうのはすごく大きくねじれるようになってるので、こう意識してほしいなっていうことですね。はい。で、よくね、あのー、スポーツとか運動の指導で、腰をねじれなさい。ね、えー いう指導の仕方あると思うんですけども、えー、こうしてやっぱりねじれないっていうことなんですよね。はい。骨盤をねじるのか、胸をねじるのか、それともですね、両方ねじるのか。まあ、それぞれ、えー、使い方あるんですけども、えー、そ こ, こをはっきりさせて、ね、えー、自分の体の使い方を、まあ、コントロールしてほしいなということですね。はい。腰の部分をねじろうとしてもねじれないので、 まあ、そういうふうに意識して、えー、体を動かそうとすると、えー、実際のできることと、えー、頭で考えていることの違い、ねえー、出てきてしまうので、なかなかうまく上達できないということがあります。はい、しっかりどの部分をねじるのか、ね、えー、どういうふうに使うのか、えー、そういった感覚も身につけていただきたいということですね。で、このねじるっていうことがですね、えー、背骨の中にある、その細かい筋肉がねじれたり、それから、 え、背骨でですね、表面についているような大きな筋肉をしっかり使えるっていうことなんですね。はい。で、こういうねじる動きっていうのは、手とかね、足とかにその力を与えるような、まあそういう、えー、働きがありますので、まあいろんなね、えー、パワーが生まれる、まあ、活力が生まれるっていうことになりますね。うんえー、一つ一つ、えー、メリットを見ていきますと、運動面では、えー、背骨一体の柔軟性、パワー、微調整ができるということですね。 まあ、体幹の大きなその筋肉の力をえ手足に伝えていくということですね。それからですね、えー、大きな力をこう手でね出そうとすることがなくなるということなんで、手足はですね、その微調整に使えるということなんですよね、うん。体で手足を使いながら手先はえ細かい微調整に使うということができるということですね。 それから健康面では、えー、腰痛、背中や膝の痛み、えー、血流代謝、閉床に、まあえー、効果的だということですね。えー、ま腰、あ、痛、あのー、首の凝りもそうなんですけども、えー、結構ね、ねじれが原因という場合が結構あります、はいえー。右向きはやりやすいけども、左が向けないとかいう、えー、場合は、えー、ねじれが原因で首こりになってくる、えー。そういった場合がありますね。はい。それから、 腰痛の部分ですね、右左痛みが違う場合は、えー、そのねじれてる方に、拘、えー、縮が進んでるっていうことも考えられます。はい、で、えー、特にこう、ねじれがあったりするとですね、血流って弱くなるんですよね。うん、そういうのはですね、こうやって解いてやることで、えー、代謝が良くなって、まあ、身体機能全体が上がっていくわけですよね。そ、う、れ、ん、からこう、体幹の大きな筋肉が使えるので、 熱も生み出されるので、まションにも、まあ、間接的ですけども、良くなっていくとか、挙げられます。まあ、それから、美容面では、あの、この辺全部動かしていくので、まあ、えー、スッキリした体になっていくっていうこともありますし、えー、精神面で言えば、活力が出るっていうことですね。はい。結構、地味な動きなんですけども、えー、なんていうかですね、体の元気の元になるような動きなので、えー、しっかりね、これも取り組んでいただきたいとい う, うに思います。 で、今までですね、体幹の前後、左右、ねじるってやってきたんですけども、体幹のこの動きっていうのはこの3種類しかありません。はい。えー、なので、この3つをやっていけば、この体幹部分の身体開発は、えー、十分叶えられるっていうことですね。はい、で体ってその、いろんな動きができるんですけども、えー、それはですね、この前後ということ、 できる動きを、まあ、いろんな組み合わせをすることで、そういう動きができるっていうことだけなんで、まあ、分解して3つやっとけばですね、いろんな動きに応用できますよ。ね、その感覚をすぐ身につけることができますよっていうことになるわけですよね。うん。まあ、そういったことで、えー、こういうところを開発しておくと、まあ、運動の両達も早いし、ね、えー、いろんな面でメリット出てくるので、えー、楽しみにね、やっていただきたいということですね。うん はい。それから四つ目ですね、えー。胸、肩、腕全体を伸ばしていくっていうことですね。はい。えー、胸の部分と、はいえー、肩、肩甲骨、肘、手指を連動させて伸ばすっていうことですね、はい。体の中心部分と手の方ね、手の全体を連動させるということになっています。まあ、こういうふうにですね、えー、胸を反らしてから、えー、腕を、まあ、り上げていくような動き。 それから胸をすぼめてからこういうふうに前に手を伸ばしていくような動きですね。はいでえー、こういったねじりをね、使って、えー、伸ばしていきます。はい、こうやって胸の部分は前後に動かして、手の部分はねじっていくんですけども、まあ、そうすることで、あのーまあ、効率よくです、ね、腕全体を伸ばしていくということですね。うん、もちろん1個1個はね、 伸ばすっていうのもあるんですけども、まあそういうのをやってると、まあ日が暮れるので、まあこういったその大雑把に体を使っていくっていうことをやってます。で、ちょっと応用的な話になるんですけども、この丸めたり反らせたり動きっていうのを手に伝えるっていうことなんですよね。うんまあ、姿勢のね、取り方もそうですし、 いろんな物事をする上で の, あの基本的な動きになっていますので、まあ、その開発も兼ねてやっているということですね。で、えー、骨格図で見たポイントなんですけれども、えー、この鎖骨をですね、しっかり動くようにしていただきたいということですね。はい、こう胸を反らせて、手をこうやって後ろに引っ張っていくんですけども、この時に、この鎖骨からですね、しっかりぐーっとこう腕全体が引き寄せる感じ、後ろに引き寄せる感じを意識してほしいということですね。 胸をぐーっとせり上げながら、かつ、鎖骨が後ろに行く。で、今度丸めるときは、えー、胸がこうやって縮み込むに対して、鎖骨がぐーっと前に出ていく。ね。ここを意識してほしいですね。まあ、よく肩甲骨がね、動くようになればいいって。もちろんそれも狙いで、えー、やってるんですけども、この根元からね、動かさないと、やっぱり、解放度合いっていうのは足りないので、えー、探すから、 意識してほしいということですね。はい。で、それから、あの、肩甲骨がね、この横にポコポコってあるんですけども、それが、えー、まあ、拾えたり動、動閉じたりっていう動きももちろんやってます。で、えー、その腕周りについてる、えー、筋肉を、まあ、ざートとモーラル的に伸ばすということもやってます、はい。で、そういう動きがですね、どういったメリットを、えー、もたらしてくれるかっていうと、まあ、運動面では、えー、肩、肩甲骨の柔軟性、視認性が上がるということですね。 まあ、その鎖骨とかね、肩甲骨が動いて腕がまあ楽に動くっていうことももちろんですし、えー、首がね、独立して動けるようになるってことですよね。うん、この辺がガチガチだと、えー、首の筋を邪魔するわけですよね。うん、で、首の動きが悪いと、えー、目のね、動きも悪くなるし、視認性が悪くいっていうことなんで、まあ、それが解消されて、えー、動きが良くなるっていうことですよね。うん でえー、この左右の動きでもあったんですけども、えー、この首、ね、肩周りの緊張がなくて、重、え、心、ー、が下がってリラックスするということもありますね。はいえー、健康面でいうと、えー、特に上半身ですよね、はいえー。目、首、肩、腕、指の疲れを取れる。えー、首首、肩こり、転足、巻き方、えー、肘の故障、バネ読み、えー、これにも効果的だということですね、はいえー。巻き方っていうのは、えー、こういった肩がですね、 前に出ちゃってるわけですね。えー、鎖骨が前に出て、詰まってるような感じですよね。それをですね、こうやってぐーっと鎖骨を引っ張ってあげて、巻き方を解消していく、えー。もちろん、胸全体と一緒に、えー、整えていくってことですね、うん。それからバネ指っていうのは、その、えー、指の使いすぎで、えー、起こるんですけども、そういったものも、えー、この指、それから肘とかね、胸の、 筋肉を伸ばしてあげて、動かすことで、まあ、関節的に良くしていくっていうことですね。まあ、直接、もちろん、あの、マッサージするとかもあるんですけども、やはり、この辺に疲れがずっと溜まってしまっているので、そういうのも諸々解消していくっていうことですよね。はい。それから、美容面ですね。姿勢、猫背、反り腰、バストアップっていうことで、えー、胸をコントロールしながら、えー、腕の動きを移すので、まあ、当然だということですね。はい。それから、精神面でも、 同じように、えー、胸を開いて、えー、感置を整える。ね。それから、えー、この緊張をとって、えー、イライラら不調を、まあ、解消していくってことですね。まあ、あの、上半身全体をね、一気に、えー、解放させていく、まあ、お得な、えー、体操になっていますので、ぜひね、楽しんでやっていただきたいと思いうます。えー、じっくり伸ばし、えー、最後5つ目ですね。骨盤起こしを、えー、解説していきます。 えー、骨盤と足を連動させて、えー、伸ばしていきます。はいでえー、足腰のね、重要性を上げる最初のステップということで、えー、こちらを取り入れてます、まあ。もちろんですね、足の裏をね、伸ばすような体操とかね、えー、いろいろあるんですけども、あのー、この骨盤起こしができないと、もう話にならないので、まずはこれをですね、地道にコツコツやっていただきたいということですね。 で、写真にある通りですね、えー、これ、両足を合わせた状態で、まあ、座ってるんですけども、この状態で、えー、手を使ってね、手の力を使って骨盤を、えー、まあ、起こすような動きね。それから、丸めねの動き。はい。えー、まさに、骨盤を起こす動きを、まあ、身体開発させる体操になっています。ということですね。で、えー、骨盤を起こすポイントなんですけども、この、 黄色い点をちょっと見ていただきたいんですよね。うん。ここ何かっていうと、股関節なんですよね。うん。骨盤を起こすときに、もちろんおへそでぐーっと力をかけるっていうのも意識するんですけども、この股関節からグロリンカとかね、取ったり丸まったりしてるっていうのを意識し て, してほしいってことですね。うん。ね、えー、股関節がどこにあるかっていうと、えー、その骨盤が あってですね、その中にズボッと入ってるわけですよね。うん。周り形をしてるっていうのも、ね、えー、ステップ1でお伝えしたと思うんですけども、そ こ, こから骨盤がグインと、ね、動くように、まあ、イメージしてね、まあ、最初動かないかもしれないんですけども、えー、そこをイメージして、えー、力をかけていくってことが、その解放する上でとても大事なので、あの、しっかり意識し て, していただきたいと思います。 で、その骨盤起こしかどういう、えー、メリットをもたらすかっていうと、まあ、運動面では股関節、えー、骨盤足の柔軟性、足腰の自由度、重心感覚とい う, うになってますね、はい。これわざわざですね、座った状態でやってます。で座った状態っていうのは、まあ、これ自由度が低いわけですよね。その状態の中で骨盤をしっかりと起こすようにしていくってことで、まあ、その骨盤の動きを開発してるってことですね。はいで その起こす動きっていうのは、えー、体を操作する力ね、えー。こういうのが強くなって、えー、あの腹圧を上げたりですね、まあ、姿勢を整えるような動きになっていきます。でえー、前後の重心感覚もまあえー、整えることができるっていうことですね。まあ、当然、あの足腰のあの動きが良くなるので、まあ、歩き方がすぐになるとか、まあ、そういうとことも含まれてますね。それから健康面では、腰痛とか骨盤内血流の改善に、えー、役立つっていうことですね。はい とにかく骨盤がね、動けるようになるってことが、えー、骨盤の中のね、血流にも及ぼしていくので、えー、こういったことが挙げられるいうことですねで。骨盤内血流って何がいいのってあると思うんですけども、例えばですね、あのーえー、生殖器とかね、えー、そういった問題を抱えている場合に、やっぱり骨盤内血流を良くするのが大事だって言われてますね。 例えば、前日腺にその炎症があったりとかですね、それから、婦人病とかね、そういったことも、ま関係しているってことですね。で、美容面なんですけども、えー、姿勢、猫背、それ腰、し、X 脚に、まあ、効果的だっていうことですね。はい。まあ、こうやって骨盤をね、起こしたりするので、まあ、姿勢にいいっていうことは想像していただけるんじゃないかというふうに思います。で、陸脚なんですけども、えー、これはですね、膝がですね、えー、お、黒字になっちゃうってことですね。 えー、骨盤があって、股関節があって、えー、ここに従って、こういうふうにですね、曲がってしまう、ね、えー、ことが X 脚っていうんですけども、えー、それをですね、こう、足を開いた状態で、えー、座っているので、あのー、その X 脚に対して反対の動きをしてるので、まあ、改善がしていけるということになってるですね。はい。それから、えー、精神面では、えー、しっかりですね、この骨盤の揃いの力を使って、 で、えー、しっかり前向きなね、落ち着いた力、えー、そういったものを養えるっていうことですね。で、精神面なんですけども、えー、落ち着き、えー、それからですね、前向きな力というのを養っていくっていうことですね。はいえー、骨盤の反りの力、えー、がですね、複、ま、圧、あ、を高めるってこともそうですし、えー、精神的にですね、前向きな力を生む、えー、そういった作用があるっていうことですね。 でもちろん、それのような力が 100% いいっていうことではなくて、そう言いうすぎると、まあ、腰も痛くなるし、え緊、ー、張ばっかりしてしまうので、まあ、反対の丸める動きで、えー、緩めて、まあ、リラックスさせる、ね、えー、コントロールさせるってことも、えー、自分の中でね、感覚を養やしなくて、まあ、コントロールができるようになるってことですよね。うん、で、えー、次のページからですね、えオンライン別の、まあ、おすすめの体操法を載せてます。 はい、例えば、頭痛首こりだったら、えー、1つ目、2番目、3番目、4番目の体操がおすすめですよということですね。はい。それぞれね、あの、興味あるところを読んで、えー、実際にね、実践いただきたいというふうに思います。5つね、えー、全部大事なので、まあ、全部やっていただきたいんですけども、えーまあ、興味あるところね、硬いなというところは、準定的にやるようにしていただければいいかなというふうに思います。 はい、では、開放対象じっくり伸ばしのえコツの部分をね、解説していきたいと思います。はい。まあ、これはですね、最初はですね、あの、この書いてある通り、えね、やっていただければいいんですけども、慣れてくるとですね、あの、もうちょっとね、工夫することないかなとかね、いろいろ出てくるので、まあ、そういったえ時にまあ読んでいただきたいということですね。 一つ目はですね、えー、やりにくい方から始めるってことですね、はいえー。対照的な動きを取り入れるんですけども、やりにくい方をじめにやって、やりやすい方をやって、またやりにくい方をやるという流れにすると、非常にですね、バランスよくアプローチすることができます、はい。それからですね、息を吸うときに、えー、そのポーズを緩ませずに、またに、えー、伸び感を深めるってことがありますね。はい、こういろんなポーズをかけながら、 こう息を、えー、吐いて吸って吐いて吸ってやっていくんですけども、えー、吸うときにですね、ちょっと力を、ポーズをね、緩めるんじゃなくて、こう息を吐いて、吸うときも、できるだけそのポーズを取ったままやるってことで、伸びがですね、吐いて深まって、吸うときにキープして、吐いてまた深めて、キープして吐くっていうことで伸びを深めるってことですね。はい。えー、伸びを、 深めた後、吸った時に緩めると、の伸びが緩むんですよね。うん、で、そのままた、えー、伸ばしていくと、伸びがちょっと浅くなってしまうので、まあ、あの、かけられるようであれば、しっかりとですね、段階呼吸する中で、どんどん深めていただきたいということですね。まあ、それから、えー、伸ばす力をかけつつ力を抜くと、えー、筋肉が自ら伸びる感覚が得られるということですね。 最初はですね、まあ、形を気をつけるということで、なかなかその分かんないかもしれないんですけども、えー、そのポーズに慣れてくると、そのポーズを取る力はかけられるんですけども、力を抜くとですね、その伸びてるところがですね、ぐーっと、わーっと伸びていくような、そういったですね、伸ばし方ができるようになってくるんですよね。そうするとすごく、あのー、伸びが深められるっていうことがあるんで、まあ、えー、意識してやっていただきたいということですね。 それが3呼吸以上やっていただいて大丈夫ですってことですね。はい。えー、体がね、もっとやりたい。もうちょっと伸ばしてっていうのがあれば、どんどんどんどんやっていただきたいってことですね。はい。1分、えー、以上、ね、90分以上かな、うん。やっていただくと、効、え、果、ー、的ってことですね。はい。それから、えー、やるタイミングなんですけども、体が温むときにやっていただきたいってことですね。はい。風呂上がりとか運動後がいいかなっに思います。 それから、目をつぶって伸び感に集中していただきたいってことですね。はい。あの、何かテレビを見ながらとか、いうことではなくて、えー、目をつぶって、この、マばしてる感覚に集中するわけですよね。こ、うん、うした方が、えー、当然、ね、えー、伸びの面白さも味わえるし、いろんな気づきが出てくるので、えー、ぜひ、あの、集中していただきたいってことですね。 まあ、それから、ええー、ぜひね、あのー、電気を消してね、ね、えー、寝る前とかね、布団の、えー、上でも結構ですので、まあ、そういったですね、あのー、できるだけ感覚とかね、感覚をシャットダウンして、体に集中できるような感覚を作っていただくといいと思います。はい。まあ、お気に入りの、ね、あのー、まあ、匂いがあるとかね、そういった方は、そういうのも活用していただいたらいいと思いますし、まあ、その辺アレンジしてやっていただいたら、 いいかなというふうに思います。はい。続いてですね、解放体操はふわふわ緩めるの解説に移っていきたいと思います。はい。えー、この体操は、硬くなった筋肉に対して、柔らかくするアプローチ。それから、えー、脳神経、血管内臓を、えー、ゆ、ゆらゆらゆって、るめるね、柔らかくするような体操になっています。で、もう柔らかく、柔らかくとね、あのー、心で唱えていただきながら、 えー、何も考えずですね、えー、やって、ふわっと力を抜く、まあ、そういった体操になってますね。はい。で、なんでね、こういうことをしないといけないのかっていうことなんですけども、えー、まあ、運動面では、えー、筋力の発揮をさせることができるってことですね。はい。えー、力を出すということはですね、筋肉を緊張させて、縮めさせて力を発揮するんですよね。うん、で、その力を緩ませないと、 また縮ませることってできないんですよね。で、人っていうのは、あの、何か力を入れるとか、緊張するとか、物事を対処するとか、まあそういうことはですね、すごい得意なんですけども、何かこう力を緩めて休むとかね、あの、そういうことはちょっとっ苦手なんですよね。で、そういったことを意図的に行ってやる人があるってことなんですよね。うん、で、えー、健康面で言うと、えー、脳疲労とかね、身体疲労、 え、身体機能。それから、血液代謝、冷え、むくみ、安眠ということが、まあ、え、メリットに挙げられるってことですね。はい。あのー、まあ、緩めて対象を良くするっていうのは、も、ま、う、あ、感覚的にわかるかなというふうに思います。で、えー、筋肉とかね、そういったものだけじゃなくて、やっぱり脳、ね、それから内臓もね、あの、知らず知らずのうちに、えー、使って、 えー、しまうとこともあるので、それも意図的に緩めてあげましょうということですね。はい。で、もちろん緊張が解けると、えー、ゆね、眠れるわけですから、えー、安眠にも効果的だということですね。はい。えー、当然ね、精神面では、えー、いらいらストレスも解消できるし、明るくなるっていうことですよね。そ、うん、れからこの書いてなんですけども、えー、ひらめきね、うん、アイディアとか、えー、問題解決とかね、 そういったことにも、すごく活用的だっていうことですね。うん、まあ、いろんな仕事とかね、えー、いろんな問題を、えー、考える上で、いろいろこう頭を働かせると、もちろん大事なんですけども、その、声かけとかね、考えた後にですね、一回やっぱ放置するんですよね。うん、一回忘れて、えーねで、そうすること で, ですね。あとはその、バックグラウンドですね。うん、あの、無意識化の中で、 こう、どんどんどんどん処理してくれるんですよね。うん、そういうのって、ずっとこう考え事をしたりしてても、やっぱできないんですよね。うん、一回忘れて、緊張を解いて、フーンとね、してあげることで、えー、その、えー、無意識をね、使ってあげるっていうことなんですよね。うん、で、えー、リラックスした時に、あ、そういえば、こうしたらいいんじゃないかとかね、そういった素ひらめきっていうのが出てくるので、まあ、こういうことを意図的にしていきましょうっていうことですね。はい。 まあ、皆さんもですね、まあ、お風呂の中とか、えー、散歩してたらとか、ドライブしてたらとか、あとや、えー、トイレの中でとかね、いろんなそのひらめきのタイミングってあると思うので、そういうのを誘発するためにも、まあ、こういったことを使っていただきたいということですね。はい。で、やり方なんですけども、えー、頭の部分と体幹部分と腕の部分と足の部分、四つに分けて緩めていきます。はい。まあ、それぞれですね、あのー、やり方にコツがあるので、まあ、それは、 え、動画で解説していくんですけども、えー、とにかくですね、えー、その部位、動かしている部位の部分を揺らして、えー、スライムとかね、クラゲとかね、あのー、そういったものにな、えー、りきってですね、力を抜いていただく。まあ、こういうことを意識するといいんじゃないかというふうに思います。はい、で, では、10番目、肯定反応に移っていきたいと思います。はい。 今までいろんなね、体操をしていった後ですね、えー、体がどういう反応するかということを解説していきます。はいえー、高低反応とは体の排出作用ということですね。はいまあ、体がより高いバランスに移るときに起こる、まあ、様々な現象ということですね。はいまあ、どんな現象かというと、まあ、炎症が出たり、熱が出たり、解みが出たり、まあ、人それぞれだということですね。はいでえーまあ、こういった現象というのは、あのー、まあ 生活にね、気、え、象、ー、が出るっていうことはあまりないかと思うんですけども、え上、ー、手にね、加減していれば、2、3日で収まりますよっていうことですね。はい。で、もしですね、あのー、鈍い痛み、ね、えー、なんかうずくような痛みね、気持ちより痛みがあるようであれば、おそらくその組織をね、続けてしまっているような可能性があるので、ちょっとやり方を間違ってるとか、光を言いすぎとかね、頑張りすぎてるとかね、えー、そういったことがあるので、 ちょっとその体のその起こったことに対してちょっと注意深く見てもらって、自分のね、その体操のやり方をちょっと深い見ていただけたらというのもあります。まあなんか不安なことがあれば私に、ね、連絡いただければいいので、あの、あまりね、あの、気にせず認識していただきたいということですね。はい。まあ、怒る反応っていうのは不快は不快なんですけども、まあそれはね、あの、いらないものが出るときの、まあ、当然の反応なので、 まあ、あのー、囚われずにね、えー、放置していけば、戦術スキルしていきますよっていうことですね。うん、逆にですね、あのー、まあ、疲労が出てるなっていうことで、まあ、喜ばしいことっていうふうに捉えていただくぐらいが、まあ、ちょうどいいかなっていうふうに思います。流れとしてどんなことが起こるかということなんですけども、えぇ、ー、まあ、体操によって疲労にアプローチしていくと、えー、体がね、えぇ、ー、していきます。はい。 えー、だらくなったり、えー、眠たくなったり、えー、していきますね。はい。まあ、緩んだってことですよね。で、この時に、肥料物質がバーっとね、えー、体内に出ていきます。はい。その筋肉とかね、脳に溜まっていたものがバーっと流れ出すっていうことですね。はい。で、それに対して体は過敏、えー、になるっていうことで、いろんな反応を起こしていきます。ね。いろんな肥料物質が出てきたから、対、え、処、ー、しようってうことで反応するわけですよね。 で、それが、ま、炎症だったり、熱だったり、えー、怪だったりするってことですよね。はい。で、そういった反応をして、体がですね、その後に、こう、排出させていくわけですよね。はい。尿になったり、まあ、多い場合は、湿疹とかね、えー、ゲレルかになってる場合があるってことですよね。うん。で、そうやって、えー、出し切ったら、スッキリして、えー、高いバランスにね、移ったっていうことになりますね。 で、またその状態からいろんな体操をして、またやっていくっていうことですよね。で、えー、この高低反応が出てるからといって、その体操をね、やめる必要はないので、その、えー、しちょっとね、不快のある状態の中でも、ちょっといろんな体操を試してみてですね、どんどんどんどん疲労を促すような、えー、働きをね、していただきたいと思います。この体操する ということ自体がですね、その血流を良くしたり、あのー、対象を良くしていくってことなので、やっていただきたいってことですね。で、海洋体操のコツコツ習慣ということで、まあ、いつやればね、いいかっていうことですよね。はい。えー、最も効果的な時間帯は次の通りですよ。はい、まず、朝ですね。はい。え、寝起きに関節護止をやっていただくことで、えー、体のね、上手な動き方を、え、リセットするってことですね。はい。 当然寝てる間は体はね、固まってしまうので、それをほぐして、えー、使えるようにするっていうこともあります。はい、目覚まりもね、すごくいいっていうことですね、はいで。そうやってスタートを切った上で、まあ、お仕事ね、風、え、邪、ー、なりいろんな励んでいただいて、えー、お昼間ね、えー、疲れたなと思ったら、えー、今時間にじっくり伸ばしをしていただくっていうことですね。疲、は、労、い、が出たらすぐ代謝をする。まあ、そういったことを実際に実践してるっていうことです。 で、それから夜ですね、えー、風呂上がりとか寝る前に、えー、じっくり伸ばしと、ふわふフォア読めるメールを、まあ、トライしていただくってことですね。はい。しっかりと、疲労に対して、もう、ただね、日々、やっていくことで、えー、パフォーマンスをね、できるだけ下げないようにするってことですよね。はい。で、えー、そうやってやってると、えー、反応で体がね、え疲労を排出させて、どんどんどんどん、 体がね、変わっていくってこと。ね。それぞれですね、もう短い時間でいいかと思います。うん。あのー、とにかく続けることが一番大事なので、えー、できるだけ不安にならない範囲で、やれる範囲からやっていただきたいと思います。えー、ということで、え解、ー、説は以上になりまして、え解、ー、放サーズじっくり伸ばしと、フわりゆめるの実践に移っていただきたいというに思いますね。 まずは最初はですね、えー、顔を捨てて、そのように真にしていただきたいっていうふうに思います。で、しっかりね、あの、習得できるようになったと思ったら、えー、同じチェックに記入して、個別オンラインの、えー、予約をしていただきたいと思います。もうですね、あの、2から4週間後にも予約だけね、しておいて、えー、今のうちにね、もうしてしまって、えー、実践していくというのも非常にいいやり方だと思うので、 自分でね、金をある程度決めてからやっていただきたいと思います。でえー、実際にやる内容は、えー、呼吸と、息を伸ばしと、上回りを緩め合計10個ということになっていますね、はいで。それからですね、あのー、もしやっていく中で、いろんな、ね、変化が取れてくれば、えー、テックリストのですね、あのー、最初の疲労感のリストの方も、まあ、更新していくのも、えー、いいかなというう思います。 えー、これでですね、第一章、身体能力開花、えー、ステップ2、疲労や肩こり腰痛の解消の、えー、解説を終わりたいと思います。えー、ちょっとね、時間がなくなってしまいましたけども、えー、最後までご覧いただきありがとうございました。えー、またね、えー、実践動画でお会いしましょう。どうも、お疲れ様でした。